つまり。ムラムラするのか。えお前は人の姿の通りに惚れている。だから平気。ああ。違う違う。何言ってんの。強く否定した。怪しい。違うって。なら。な、は、に、い、<笑>これ。すっげえ。どう、うん。お前も所詮は人間。<笑>欲望には逆らえない。 魂人間の男の王子をさらけ出せ甘えたいだろ今だけ欲望の吐き口になってやるさあさあ今私は女だ<笑>ふざけんな毎日そのどでかい脂肪の塊にエル<笑>